今回のの皆さんですご紹介をさせていただきます埼玉県朝霞市を中心とし本気で踊って本気で楽しむ広告と企画をしております私たちの本気の踊りで会場の皆さんを本気で楽しませますそれではよろしくお願いします はい、こんにちは。朝川丸子優谷隊です。埼玉県からやってまいりました。ご紹介ありがとうございます。まあ、踊りを見てください。最高の踊りを踊らさせていただきます。よろしくお願いいたします。 Rocks! というたくさん帰ってや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 惜しい Gueve 早 Günaydın Și thumbnails ourt /. ußen Sendim worden prescribe Keep capacity za